今回はお腹気になる、体が痩せにくい、そういった方にぴったりなクモプランク紹介します。クモプランクってどんなの簡単に言ったら、つぶせで大の字作った状態で体を持ち上げます。めちゃくちゃ簡単なのに効果的です。なぜかというと、体の弱い背中側を全部使うことができるので、代謝が下がっている方、汗かきにくい方、脂肪減りにくいよ、体重減りにくいよって方にぴったりなメニューです。一種目全部20秒になってます。自分のペースでできますので、一緒に頑張ってみましょう。全身を一個ずつ鍛えていきます。両手を 手の軸でこのまま手を下ろして肘を浮かせますこの状態で体を持ち上げたら戻します行きましょう上体反らししたら戻しましょう相手ですスでやっていきましょう筋肉をねしっかり使えるようになったら最後にこのプランクを行っていきます 今 こ, この状態で片足を持ち上げてお尻で入れ替えます。軽く手で床をね押してください10秒したら反対足ですはい反対足です足を遠くに伸ばすようなイメージです、はい、OK 手をつくときは常に肩甲骨を受けるようなイメージです背中が熱くなってくればバッチリ使えてます膝を浮かして手で床を押したら揺れますふーっと床を押したら揺れます自分で肩背中を使ってるようなイメージです 次は手をついて少し上体を浮かせて体を左右に滑ります肩甲骨を剥がしていきましょうちょっと上半身をね持ち上げていきますこれ結構きついですよね 二の腕も結構くるのね、振り袖の人にはね二の腕痩せ効果的です次は両足を持ち上げたら上体を起こすこういう感じで揺れましょうリズムよく足が下びるときに手で軽く床を押す自分のペースでいいです えー、寝た状態で手を下ろして体をぐるぐる揺らしましょうをリセットしてから最後ウォートランクに入ります結構ね腕疲れますよね、うん、二の腕とかね背中弱い人はね結構もうだるいと思いますこれもね慣れてきますんでね えー、それではラストノットランク手足を大きく開いて体を持ち上げてキープ自分のペースで降りてください降りたり上がったりしましょう行きましょうスタ自分のペースでね降りてください休んでまた床を押して体がね持ち上がらない人はねちょっと押してるイメージだけでもいいです こ れ, うわこれをあと2回やったら終わりこれ全身使えるんでねとっておきですいきましょうスタート毎日これだけでもね本当に代謝がね保たれますんで長い時間運動面倒だよっていう人はねこれだけ続けてみてください OK ケー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 全身効いた全身効いてる全身効いてるでいてででちでででででうわーむちゃくちゃ効いてるこれうわあっちこっち効いてるうわうなされてるやばいこれああこれだけでマジでやっるうわーか効いたー